はい。皆様、ごきげんよう。中名誉と申します。主に、新バラフェでお待たせしました。さて、昨日は、コロナの感染者が、箱根で、発覚にされてから、3年バターということですので、たとえ、最近は、感染者が減らうとも、決して、 無関そのものではないのです。なぜなら、先週のニュースによりますと、x e t 1 5という新たな変異株は感染力が良くて、免疫とみがものも強いし、重症化が明らかにされていないようなそうですので、心のデザートはもとより、 インフルエンザーや、学カク類など、適度対策も、ここまで、出ていたしましょう。ああどうぞよろしく、お願い申し上げます。はい、そ<音>れ<楽>では、失礼いたします。<音楽>